をを選んでくくだだささい。い。またはお金追加して給油方法を選んでくださいまたはお金を追加してください静電気除去シートに触れてから給油してください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 閉め忘れに注意してください。お釣りをお取りください。お釣りレシートをお取りください。